ザ、ゲームですか。破滅ないから早めにダウンさせなければ。どこから回りましょうかあの発電機を回してますね。3人確認。 呪いのトーテムがバレそうなので、あっちの生存者を狙いますか。後ろ向いて走ってたならバレてそうですね。 ここでレベル3まで上げちゃうミスレベル3上がるギリギリまで凝視したら板は早く壊すべきでしたここで謎に見失う合わせたのは相手のミスで普通にここも板はすぐ壊すべき 次の生存者探しますか。メグさん発見です痛チがあることを完全に忘れてます闘魂の素振りミスメグがつられてる人に近づいてたことに気づいて離れようとします メグの前を横切るジェイクを発見救助に向かっている様子救助に向かってる様子を見かけたらそちらを追いますレベル3になったことで救助を諦めるジェイク耐久すぎるので猶予があるなら無理救助でも助けるべきだったああここで耐久がすぎるケイト急いで助けたいメグが突っ込んでくる レベル3が続いてることを気づいてなかったのか一発もらって助けようとしてたここでケイクの第ジェイクを助けてほしいのでメグを担ぎ上げます足跡がいっぱいついてますねキラーが気づいてなかったのに板倒しで居場所を知らせてしまう 最後の一人なのに目の前に姿を現したメイク誰かを担いでたとしても最後の一人で目の前に出てくるとキラーは高確率で狙いに行くのでとっても危険です ここでメグが大丈夫。 先読みして失敗。先読みしたことで距離が離れたためジェイクもキラーのがわから出雲で飛んでしまうケイトさんこんなところにいたんですか担いだら何やらフックが遠い。 ギリギリでケイトに逃げられてしまう全員処刑できましたキラーやってみて、ひかに目の前に。 現れるのが危険かわかりました。